でございます<笑>あの本当ちょっとねえー、と公演もおかげさまでね無事に終わりましてやっとね通常の生活にお戻りになれそうな感じでございますよはいということでありがとうストレッチお久しぶりのありがとうストレッチ今日も元気にいってみようあいや本当ね私といたしましてはあの全然毎日やりたいんですけどなかなか毎日あのできなかったですね まこれからあの夏場に向けてね毎日やれたらいいなと思っております。さあ少しはね平安な日々が戻るんでしょうか私<笑>まだわかりませんなぜなら7月まだまだねあのいろんな公演がねあのございましておかげさまでねだからこう公演ができなかった時期もございましたからね公演ができるだけで嬉しいございます。連 ン, ントマイムーさんの公演でございますよ私パントマイムー。 舞台のパントマイモ専門にしております NHK 朝一でも評判<笑>スーパーパントマイモ伝道師のシスターヒロムでございます<笑>で初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんので<笑>自己紹介しておきました朝一さんに 先, 先週出させていただいてね反響バッチリちょ、少々お待ちくださいあ、ナーさんおはようございますさあやりましょう久しぶりのありがとうストレッチちょっと水分取ってきますもうお さんね「NHK 朝さイチ」さんご覧いただきましたでしょうか私はね見ましたはいおはようございますアナさんおはようございますさあ久しぶりのストレッチでございますけどやっていきましょう私もありがとうストレッチさんができて本当にうれしくございます本当毎日やらせていただきたいんですよ毎日やらせなかただきたいんろはね まあまあ、毎日できる日もまたやってくると思いますちょちょちょっと、ちょっとね、こうかな、こうすればいいのかなはい、はい、では、私はお千代子さんおはようございますお久しぶりでございます<笑>すいませんなかなか開催できなくてねさあ、ここからまたね、えー、ボディさんをいたわっていきましょう私もいたわりたいと思いますでは、足を前に伸ばしていただいてチェックからいきますよビフォーのチェックどうぞ どうかなおーちょっと今日は、まあまあ、いろいろ<笑>まだ睡眠不足ではございます私ね睡眠不足を解消したいと思っておりますおよ い, おいあれはいでは足を伸ばしていただいたら、えー、とご自分のね、えー、とお膝の高さも知ってくださいももの広がり具合もチェック左足がちょっと詰まった感じでございますシスターね じゃあ右足さん左足さんの上に右足さんを乗っけて指先を横に開いて縦にぐいぐい動かすのからいきますよ声出していきましょう「愛してる大好きありがとう」2回言うと8ポイントせ ー, ーせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指せーの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指せーの」 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、指さんたちをぐさっと、手足をぐさっと握手していただいて、足の甲をお持ちいただいて、足先をねじります、せーの。愛してる大好き、声出してね。はい、愛してる大好き、笑顔でナイス。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 でとね肘を回して足首を回しますあ。ちょっと膝持ち上げていいね。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で反対回し。愛してる、大好き。非常を大きく。ありがとう。愛してる、大好き。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 左はえ右足のふくらはぎさんの上、ぐいぐいと体重かけて、ぐいぐい動かしますよ、ここの。ちょっとありがとうさんが倒れました、はい、じゃあこんな感じで。はい、では、このえふくらはぎさんのところを体重を乗っけて声出していきます、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 今度は膝のちょっと上なんですが、結界さんというところがございます、膝のちょっと上のちょっと下側、こうちょっと痛いところ、はい、どうぞ、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔だね、はい、千代子さん、おはようございます、ありが、ナイス、はい、では、ももの内側です、体重かけてぐいぐい押してください、せーの、愛してる、大好き、ももの内側さんですよ、はい。 愛してる、大好っさんのお家の床がきしんでおりますが気にせず<笑>ナイス、はい、では両方のお膝さんを立てて反対側にひっくり返します「<笑>愛してる大好きありがとう」の言葉の効果は重要はい、ではふくらはぎの外側さんをグイグイ押しますせーの「愛してる」今右足「大好きありがとう」はい「愛してる大好き」「今日ねゆるゆるやってますよ」 はい、ナイス。では、お膝を右足さん、お膝立てて左足さんを下に畳んでふくらはぎの下側を親指、両方の親指さんたちで押します。せーの、愛してる、大好き。ふくらはぎちょっと痛い場合ありますよ。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、膝のちょっと下ですけど、膝の下のゴリゴリしたところをグーでゴリゴリ動かします。せーの。 愛してる大好きありがとう。笑でね。愛してる大好きナイス。膝のちょっと上ですぐりでゴリゴリ。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では膝周り、お皿の周りをゴリゴリ。せーの。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはいももの裏側です4本の指ぐさっとさしてグイグイボディごと揺すりますせーの愛してる大好きありがとうちょっと扇風機さんの風に愛してる大好きあシュシターが当たってきましたはいももの内側がっつりつかんで揺すってせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ありがとうストレッチ、はい、外側、せの、愛してる大好き、ありがとうストレッチができてありがたいです、愛してる大好き、本当にありがたいです、はい、では、この足を お, お膝の後ろです、ぐさっとさしてぐいぐい、せの、愛してる大好き。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 こももの上です、ね、肘でも手でもいいです。愛してる大好きありがとう。ここからついてね。愛してる大好き。わもえいと。愛してる大好き。あり が, ここ、ね、ありがとう。愛してる大好き。笑顔でね。 はいではお膝さんたちを内側にしてももの外側です。同じようにどうぞセーナ愛してる痛いねありがとういたたた愛してる大好きワンモアエイドはい愛してる大好きありがとういたたたた愛してる大好き笑顔でナイスはいではこの足さんを後ろにたたみます。 右足さん後ろ、左足さんが前です。右の腰骨のところをスルッと落とした大腿骨の<笑>付け根さんをぐいぐいほぐします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では骨盤を転がしていきましょう。左のお膝さんの外に左手、右手お尻ぺた。 骨盤も行動化します後ろからせーの、愛してる大好き、ありが笑顔でね、愛してる大好き、ワンワンとはい愛してる大好き、盛大に、はい愛してる大好き、笑顔でナイスはいでは左手さんも左の腰の横、右腰骨をつかんだら、えー、ねじります、骨盤ねじり、背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好き、ありがと。う 愛してる大好き笑顔でワワ、わ思いと愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では右足終了。手を頭の上で丸、皆さんご一緒にいいです。ご賞をください。せーの。いいでーす。はい、ありがとうございます。<笑>右足ビチ終了でございます。はい、では水分とってください。はい、シスターの水分。 はいいやー、無事に右足終了しましたよ。なんか間違えてないよね、<笑>飛ばしてないでしょうか。はい、セイブンさんでー、うん。あ、ごめん。Before <笑>、あったチェック忘れてました右足さんを伸ばしてチェックしてくださいえ。すっかり忘れてますね。はい、右足を。 だいぶ落ちましたね。左上さんだここ右足さんと左足さん、うわいいです。とってもいいですね。いや、ありがとう。ストレッチができて私嬉しいございます。さあ、ボディの変化ございましたらね。コメント欄にね。お書きいただければと思います。ああ、はなちゃんありがとうございます。パチパチパチできましたね。いや、ありがとう。ストレッチさんができるとホッとしますよ。私も。<笑> このバタバタの毎日でございますけれどももうちょいバタバタですよ7月のもうねもうちょいバタバタなんだけどそれでもあのちょっとちょっとはゆっくりちょっとちょっとゆっくりできるかなと思います<笑>まだちょっと過ぎですけどねまあお湯 い, いね<笑>さあということであの左足さん行きましょうか 左足さん、行ってみようおお、いやー、もうね、いいです。とってもいいですよ。日々とってもいいですね。はい、では足を下ろしていただいたら、左手さんが、はい、左手さん、どうぞ、チェック。はい、右手さん、いいです。はい、では右足さんの横に、上に左足さんを乗っけてください。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 足の甲の上の方を持ってつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス足の甲を持ちいただいたら足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいよい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 もうもうはい。愛して、大好き、笑顔で、ナイス。はい、では、指を離して、足先、ぶらぶらします。せーな。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。大好きあ、ありがとう。愛してる、大好き、足だけ振り。せーな。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右。愛してる、大好きあ、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では、両手両足振り、チャレンジコーナーきました。背筋を伸ばします。 おひとみさんおはようございますやってますよ<笑>、はい、背筋を伸ばしてぜひチャレンジしてください背筋を伸ばして、はい、両足アップ両手足両手両足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き両手両足チョキーのポーズキープ V はい いいです、ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、では左足さんをですね、たたんで、右足さんを後ろですよ、ふくらはぎさん、ぐいっと体重乗っけて、ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。 では左足のお膝のちょっと上、結界さんですね。体重乗っけてどうぞ。愛してる、大好き。ありがとう。はい、愛してる、大好き。では内ももさんいきますよ。愛してる、大好き。いてててて。はい、愛してる、大好き。笑顔でナイス。 では、両膝立てて反対にひっくり返して左足の袋に外側さんですせーの愛してる大好き久しぶりのありがとうストレッチはい愛してる大好き嬉しいなはい。ではお膝を立てますでは左足の袋に下側です親指さんぐさっと入れてってくださいせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きあもできるはずですよできますよはい<笑>膝下グリグリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上グリグリ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね、はい、お皿周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう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 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいではつま先ううお膝、内側にしてもも外さんですせーの愛してる大好きありがとう大好き笑顔でわまいた愛してる大好き盛大にはい愛してる大好き継続は力ない、はい では、このお膝さんを後ろに、え、くるぶししごき。そう、さっきやったかな。はい、くるぶししごきませーな。愛してる大好き、これやってない気がする。愛してる大好き、あー、いいや、わ、ま、わ、あ、も愛して、大好き。やったかな、はい、愛してる大好き、笑顔で、ね、ナイス。はい、では、右足さんを下ろして、左足さんを後ろです。やったかな、忘れちゃったな。はい、では。 左の腰横ですね、体重かけて、ここをぐいぐいほぐします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。声出して、愛してる、大好き、笑顔でナイス。背筋を伸ばして、骨盤転がし、右のお膝さんも横に右手、左手さん、お尻の後ろ、お、は、尻、い、手をこ う, こうしっかり動かして転がしますよ。後ろからせーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、笑顔でワンワン愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして、右手さんも右の腰の横。左手さんも左の腰骨。で、骨盤ねじります。背筋を伸ばして、どうぞ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。背筋を伸ばし て, 愛してワンワン、愛してる大好き。ワンモア、世代に愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。 ナイスいいです。では両足骨盤転がし、マットさんを畳む方は畳んでください。あの坐骨さんたちをね、守ります。お尻の下の骨、坐骨さん。はい、では背筋を伸ばして、足はね、肩幅ぐらいにぐっと開きます。で背筋を伸ばして、腿の後ろをつかみいただいているので、丸めた時はおへそを除く。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 ブラだけですね。はい、行きましょう。せーの、アイシェル大好き、ありがとう。骨盤盛大に、アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好きな椅子、いいです。はい、では今日最後のいいですポーズ行きましょう。背筋を伸ばして。おおやさん、おはようございます。足を上げて上肢間伸ばす。両方の手頭の上で丸。向きを変えて。はい、画面の方を向いて、いいです。ごしょください。せーの、いいです。 はい、その場所で拍手。いいです、いいです。とってもいいですよ。はい、グッと背筋を伸ばす。もうね、体幹鍛えております。ナイス。はい、ありがとうございます。さあ、ではチェックタイムでございますよ。チェックいたしましょう。両足を伸ばして。はい左足さんどうでしょうか、せーの。ほー、落ちました。右足も落ちます お膝さんも落ちたん、ね、も, ももも広がりましたさあ変化ございましたでしょうかお書きください無事今日のありがとうストレッチさん終了私超久しぶりにありがとうストレッチさんができてとっても嬉しいですはい水分とってくださいということで先週末ね マイムアルバムという公演が無事に終了いたしました7月2日3日ご来場くださり本当にありがとうございましたあのこれあのご来場をくださってないお友達はですねぜひともなんだっけ感激三昧というところで配信がまだ2週間見れますので今度の今次の次の土曜日ぐらいまで見れますのでぜひともねこちらご覧いただけたらと思います濃厚な舞台でございましたよ QR コードはこちら 本当の濃厚なステージがございましたぜひともお楽しみくださいああすっきりしましたはなさんありがとうございますよかったです私もすっきりしましたあの本当言葉が重要さあそして次の今週末のステージはこちらじゃじゃーんライパー43パフパフパフはいこちらもですねうちのメンバーの皆さんがね張り切ってステージしておりますこの間ね「あさイチ」さんにも登場した方々がね 出てます朝一にね出て生涯現役目指しますってみんな言ってましたこれこれでございます7月10日ライファ43ですえっ、ー、と7月10日2時と6時ございます AB プロって書いてあるけどどっちも同じプログラムですのでご心配なくいらっしてください 親子公園がまだございますよ。7月の23、24、こちらはね、ぜひ親子、あのご近所のちびっこたちを お, お, お誘いの上、ご親戚、ご家族の皆さん、お誘いの上、ご来場ください。お待ちしております。も<笑>うまだあったね。<笑> タッグ パ, タッグパンたくパんやってます今週金曜日またありますからねお忘れなくご参加ください忘れちゃう場合はねはいぜひよろしくお願いしますはいということで無事に今日もありがとうストレッチさん皆さんたくさんのご参加ありがとうございましたあのー、シスターのありがとうストレッチさん明日9時からやらせていただきますのでぜひぜひまたご参加くださいということで本当にありがとうございました いや本当いいですね。ありがとうストレッチさんができると私本当に<笑>あの落ち着く<笑>はいいかに日々がバッタバタしているかということですね。はいではまたお会いしましょう明日の朝お会いしましょう。Have a nice Wednesday。チャオバイバイありがとうございますごきげんよう。さよう。